ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。駅を買ってきましたよ。やっぱり、駅欲しいですよね。ついでに、リレーラーも買ってきました。 都会っぽい駅で、かっこいいですね。田舎の駅ばっかりで、都会風の駅がなかなか売ってなかったんです。 ちょっとここで、リレーラーです。ビートレのリニアを手で乗せるのが大変なので、リレーラーが必要です。さあ、液の中身を出してみましょう。お、なんだこの紙は中身が出しにくいぞ。 かっこいい。黄色の線がある黄色い線の内側にお下がりください。ホームの両端はここに入ってるんですね。こんなに長いの置けないぞ。思ってたより、長いなー。まだ中に何か入ってる。 ステッカーが出てきました。高みがお駅りいいねー。カスタマイズできるんですね。ベンチとか、階段とかですね。少し組み立てる必要があるんですね。はい。 設置してみましたこれ以上の長さのホームが置けないなかなかいいねー早速走らせてみましょうスムーズに走るようになりました 停車出発ああ止まってしまった昔の N ゲージあるあるだー次はリニアですポイントで止まってしまった リニアのように新しい車両は都会風のホームが似合いますね。都会に憧れてるみたいだな。これからも充実させていきますよ。ご視聴ありがとうございました。